多分、地震があったのは三時前後でしょう、そうなると。残り七分ぐらいで、ほら、二番目の人が話聞いてたから。あ、また来たかな、うん。少し波が荒れてきましたね、ひ、うん、ょっと来たか、これは、えー。波が荒れてきてます、もしかしたら津波の第二波かもしれません。えー、発生時刻、三月十一日十五時十五分頃。頃十五時十五分。茨城県沖震度六弱、ね、ちょっと待ジぐらい、これ。 はい、深さは80キロメートルマグニチュード 7.4 うわ ー, ーどんどんちょっと接戦マジーとマジーですねこれはえー、っと見えますでしょうかな堤防ついに乗り越えようとしてますわーはいお疲れ様ですえー、っと堤防乗り越えてます乗り越えてます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 車をつけて逃げてください。はい 早く早く車を捨ててお父さんは自転車に行っちゃった分からない<笑> 아그마가 아, 아